え次はインターネットの構造というお話ですで。IP アドレスが分かったところで、じゃあインターネットの全体像はどうなっているのということですねで。皆様は自分が使うマシンからインターネットまでがどうつながっているか考えたことがありますか、えー、これ簡単な概念図があるんですけども、えー、この C っていうのが、まあ、自分の座っているマシンだと思ってください。でえー 例えば、自宅でパソコンが1台しかなかったら、ここからすぐ繋がってもいいんですけども、えー、学校みたいに、たくさんのコンピューターがあるところは、ここに、スイッチとかハブとかいう装置があって、繋がってます。で、ここから接続機器を通して、ええー、まあ、この中は欄なんですけども、このはンなんですけども、そこから外を出てきます。そうすると、この外はワンなんですけども、大体それぞれの学校とか、あるいは、個人の家庭とかでも、 プロバイダーという接続業者さんに頼んでネット接続をしてもらうようにしてますね。これはプロバイダーのネットワークがあって、そこにこう接続させてもらうわけです。まあ、国立大学とかまた別のネットワークプロジェクトがあるんですけども。そうすると、このプロバイダーのネットワークがワンになっています。プロバイダー業者さんはいくつもありますから、その、それぞれのワンがたくさんあるんですけども、それはこの互いにつながっていて行き来できるようになってます。これはインターネットエクチェンジと言いますけども。 そして、えー、プロバイダーによってはですね、NTT とか KDD とか通信事業者さんの、まあ、プロバイダーなんですけども、えー、外国との間でもリンクを持ってます。太平洋もケーブルで渡るんですけども、まあ、他の国の場合もあります。で、こういうふうにして、お互いにネットワーク、ワン同士がお互いにつながることで、世界中どこへでも中継していっていくことができると。えー、これが、まあ、インターネットの、えー、まあ、出来方なんですね。 で、一番重要なポイントは、その、ある一つのネットワークと繋がっているだけで、そこからたくさん中継していくことで世界中のどこへでも行けると。そこがやっぱりインターネットのすごいところです。インターネットってもそもそも、えー、インターっていうのは、互いにと言いうですから、ネットワークのネットワークがインターネットです。そしてですね、えー、だから、インターネットと面白いところは、 それぞれのたくさんつながっているネットワークの集合体であって、どこか一箇所に本部があるというわけではないのです。まあ、管理組織はあるんですけども、まあ、ネットワークのネットワークで草の根的にできていているというところが、えー、インターネットの特徴ですね。では次は、IP と経路制御とお話しします。今説明したように、TCPIP の中では IP というところが中核になっています。で、IP の最大の魔法は、行き先のアドレスを指定するだけで、 それが世界中どこであっても、パケットをそこに送ることができる。この機能を経路制御、ルーティングと言います。なんでそのラ偉いんでしょう例えば、郵便の場合を考えると、まあ、ある郵便局に集まっていた繁きに、東京都、調布区、調布川会、号合、一丁、あたたか書いたとすると、東京以外の郵便局であれば、まず東京の郵便局に送ります。で、東京の郵便局ができたら、東京の郵便局は調布市の郵便局に送ります。 で、調布の郵便局は調布川岡に配達ておきます。というふうにして、えー、それぞれの都道府県ごとに組織があって、その中に、えー、地区があってというふうな、こう、解消構造になってるんですね。えー、その解消構造があれば、えー、それぞれ例えば東京に送りますとか、福岡に送りますとか、いうことができるんで、比較的簡単なんですけど、インターネットの場合は、ただの32ビットの数値なので、なかなかそういうふうな、えー、 アドレスを使って順番に調べていくということはできません。そこで、このネットワークごとに、えー、どこ行きのネットワークであればどっちへ行くはいいですよというふうな、まあ、あの経路表というものがあって、それに従ってパケットを次々に転送していくことで、最終的には正しい方へ行けると。じゃあ、この経路表はどうやって作るんだというと、それも。 ネットワークのプロトコルで、えー、経路表の情報を制御して交換するというプロトコルがあって、たし空維これをうまく使うことで、経路表が完成して、経路表の通りにパケットを次々に転送していくと、行きたいところまで行けますよと。そういうふうな仕組みになったんです。これが、まあ、インターネットの経路制御の仕組みですね。